人類はいつも同じ過ちを繰り返す。他者を救うため、己が一切を犠牲にしても構わないのね。だが、あいつは想像していなかったろう。その犠牲が、お前の心に永遠に癒せない傷を残し、私が再び帰ってくるきっかけを作ったことを。それこそ、 お前が私から逃れられない理由。お前の気が緩むたびに、辛いことを思い出すたびに、私はより自由となり、お前のとどまる場所を廃墟へと変えてゆく。逃げるどこへ逃げるというの私はお前なのだから、キアナ。キアナ。 あなたの力は暴走をしている深呼吸して冷静になって<笑><笑> どうして力を使わないキアナ、ここで死にたいの そういいこの逃げることしかできない臆病者よでもどこに逃げるつもりこの世界にお前の居場所なんてないわ。 やっと屈服したか絶対あんたの思い通りには私がいるよキアナ絶望にはまだ早い。 王城庭の悪い奴だ。お前が隠したあの神の鍵が、お前にその力を与えているのか現実でも精神世界でも、失敗すると分かっているのに、お前は幾度となく私に挑んできた。その意地、人類に対して多少は敬意を払いたくなる。しかし、 どうあがこうとも意味はない。こいつは初めから、私がこの世界に戻るための器になる運命なのだから。その過去も、名前も、お前たち人類が神を束縛するために作り出した牢獄。お前が救おうとする相手は、初めから現影の存在に過ぎないのだから。 彼女は全てを諦めた。お前の呼びかけにも答えはしないだろう。私は他人を信じたせいで、たくさんの過ちを犯した。人間を信じることができなくなり、ただ自分の使命を果たすことだけを考えるようになった。それでも、もう一度意地を見せたい。特別な理由があるわけじゃなく、ただ、 彼女のために犠牲となったあの人を信じているから私一人の力だけではまだまだ足りないか姫子先生お願いします私と一緒に戦ってください いいでん <laughs> 《何を待っているの》《姫子先生》分かったこの完璧じゃない世界を私の望み通りに買ってみせる》楽勝だよ。 キアナあなたは自分の意志で空の律者の力を抑えたでももっと早く抑えられてたらもしかしたらキアナ姫子先生が見たいのは あなたが懺悔する姿じゃないあの人が命懸けで最後の授業をしたのはあなたを信じていたからあなたが全てを変えられる存在だと信じていたから分かってるもう二度と過去の苦しみに溺れたりしない姫子先生との約束を果たす 行こう第二律者の人格は封印されたけど再び目を覚ます可能性だってあるこれから先まだまだ道は長いやるべきことも数えきれないほどあるのだからこの勝利が私の痛みを和らげてくれるといいな。